トラガラの紙の棒を使って作る遮断器付きの踏切警報器です光ったり音が鳴ったりはしませんが手動で遮断器が動きますまず紙の棒を立てるための土台を段ボールで作ります幅4センチに切った段ボールを赤い矢印の部分で切り取り青い矢印の部分に切り込みを入れます 鉛筆で印を入れておきカッターナイフやハサミで切ります切り込みのところで90度に折り曲げます2つ一組にしてボンドをたっぷりつけて折り目のところが合うように台紙に貼り付けますその横に 遮断器を貼り付ける段ボールを貼ります。段ボール同士が接する部分にボンドをつけます。ボンドが乾いてから角の部分を切り落としておきます。画像では完全に乾ききっていませんが、ボンドが透明になってから切ってください。 遮断器と警報器は、虎柄のチラシ棒を使って作ります。棒を2本用意して、端の方を平べったく折ってから、三角のところを切ります。2本とも端から5マス分のところで切ります。これは、後から警報器を作るときに使います。 反対側もまっすぐに切ります遮断器にする方は端を平べったく折りつぶし2マス分にボンドをつけて2 c m × 3 5ンチぐらいの小さな段ボールに貼り付けます虎柄の紙をダウンロードして A4 コピー紙に印刷し 段ボールより一回り大きく切って、包むようにして貼り付けます。段ボールのすぐ上のところに切り込みを入れます。切りすぎると折れたりちぎれたりするので、 少しだけでいいです。切り込みにワイヤーを引っ掛けて後ろでねじります。3.5 センチ ×5.5 センチぐらいの段ボールを虎柄の紙で包むように貼ります。 これが遮断器の土台になります板状のゴム磁石を2枚用意して遮断器の裏に貼り付けます2枚目は後で遮断器の土台に貼り付けます土台に穴を開けてワイヤーを通します ワイヤーが抜けないように、用枝などを短く切ったものを裏につけます。遮断器がまっすぐ立つところで、土台に板ゴム磁石を貼り付けます。 斜段機が降りた時のストッパーは黒い画用紙で作ります。2つ折りにして1センチ幅に切ったものを直角三角形になるよう折り曲げます。余分なところを切り落とし、貼り合わせたらこの部分が直角三角形になるようにします。このストッパーを 遮断器が降りた状態で止まるように台紙の裏から貼ります。警報器には最初に取っておいた底マス分の虎柄棒の本を使います。 切り落としたところを少しめくって貼り、ほどけないようにしておきます。真ん中にボンドをつけて、十字にしっかりと貼り合わせましょう。黒い画用紙に赤いシールを2枚貼り、 角を丸く切りますこれを棒に貼り付けます。 それぞれのパーツが乾いたら組み立てます警報器の根元にボンドをたっぷりつけて段ボールの土台に差し込みます遮断器用の段ボールが前に来るように向きに気をつけましょう遮断器を貼り付けてボンドがしっかり乾けば出来上がりです遮断器を上げたり下げたりして遊びましょう 乾く前に動かすと壊れやすいので気をつけてくださいいくつか作って電車を走らせて遊ぶと楽しいです